はい。えっと、理科学研究所の小並です。えっと、このようなタイトルで、えっと、私の紹介ではですね、SSBD というですね、バイオイメージングの統合データベースのお話をしたいと思います。えっとですね、バイオイメージング生命科学 研究におけるイメージングですけれども、これは非常に大事な、えっ、ー、と、まあ、ツールでありデータでありまして、まあ、あの、ご存知のようにイメージングというものによって、その細胞の中の構造とかですね、分子のディスト、空間的なディストリビューションがありのままの姿で見えると。でこれはやはり非常に強力でですね。 あの、分子を中心とした、生化学的、分子生物学的な手法と、まあ、あの、ま、ある意味、ついになった形で、両輪のようにですね、生命科学の研究をずっと支えてきた重要な、ま、研究手法であります。 で、まあ、近年の、えっ、ー、と、このバイオイメージングの、まあ、技術の発展というのは非常に、まあ、あの、素晴らしいものがありまして、ご存知の通り、その超改造顕微鏡とかライトシフトマイクロスコーピーに、まあ、代表されるような新しい技術が次から次へと生まれておりまして、まあ、あの、典型、あの、代表的には、例えば2つのノーベル賞が、まあ、あの、近年、えっ、ー、と、取られていると。 いうような状態です。で、まあ、このようなその素晴らしいことが起きていることに、ま、対してその弊害というものも起きておりまして、まあ、イメージング先ほど申し上げたとおりですね、その、えっと、見えてしまう、見えるというあまりにも強力な手法なので、まあ、最先端の技術、イメージング技術を持っていることによって、見えてしまったことによっても研究の競争力が決まってしまうような状態になっています。で、 極端なことを言うとですね。で、ところがですね、この最先端のイメージングの、まあ、機器とか技術というのは、えっ、ー、と、非常に限られた、その、ハイスペックな技術者が手作りで作った技術を使っていたり、あるいはその商品化された場合も極めて、まのお値段が高くて、なかなか買えないようなものになっていまして、まあ、誰でも使えるものではないと。とそうすると、この最先端のイメージング機器に、まあ、えっと、アクセスできるかどうかって非常に重要なことになって、そのアクセスの、まあ、不平等性というのは生まれております。 で、これをまあ解決するためにですね、最先端のイメージング技術のオープンアクセス化、あるいは、えー、とイメージングのデータのオープンアクセス化っていうのが、えー、と大事なこととして、えーと、近年世界中で議論されております。 で、まあ、このようなその議論をする場として、グローバルバイオイメージングという集団が、えっと、世界規模で作られておりまして、世界中の、えっと、主だった国の、えっと、ま、このバイオイメージングの、こういうオープンアクセスに関心を持つ研究者が、ま、この、オープンアクセスに関する問題とか、具体的に何をするべきかということをずっと議論してきております。えっ、ー、と、これ、2015年に、ま、提案されて、かれこれ、6、7年続いております。 で、えっ、ー、と、まあ、国際的に、あとコロナのおかげで、まあ、オンラインの、まあえー、仕組みが発展したこともありまして、非常にアクティブに、えっ、ー、と、まあ、議論を続けております。で、この中でですね、イメージングのデータの共有ということを、えっ、ー、と、担当する部会というのができておりまして、えっ、ー、と、私と、あと、まあ、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけども、オメロという、そのイメージングのデータ管理の、まあ、世界のデファクトになっているようなソフトウェアを開発しております、ジェイソン・スードローという、イギリスの研究者2人が、 え、共同議長となりまして、まあ、世界中の研究者を取りまとめてきました。で、このような議論を、ま、続けてきた、え、結果として、昨年度でですね、まあ、一つのホワイトペーパーを出しまして、えっ、ー、と、バイオイメージングのデータと、のデータの標準化、形式の標準化と、それからリポジトリの整備というものに向けての、えっ、ー、と、まあ、ホワイトペーパーを出しまして、まあ、要は我々世界レベルでやろうとしていることは、このイメージングデータを世界中で共有するためのそのシステムを、え、確立するということを行っております。 で、このホワイトペーパー非常にたくさんのことを書いているので、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、一つだけ重要なポイントを言うと、こういうようなですね、えっ、ー、と、まあ、イメージングデータの国際的なデータ共有システムのこう、仕組みを提案しております。こういう仕組みで作っていこうということですね。こ二階層になっている、そのリポジトリとアデッドバリューデータベースという二つの階層のシステムなんですけれども、これなぜかっていうと、 データを共有するときに、そのフェア原則ということが有名になっておりまして、まあ、つまりそのデータが見つけられてアクセスできて、総合運用できて、再利用できるということが必須実用ということが、まあ、これも世界のまあスタンダードになっています。でところがですね、まあ、データを、まあ、要はこのフェア原則に、まあ、取 っ, って、 公開しようとすると、そのデータというのは単なるその電子的な、要は塊ですから、それに俗に言うメタデータと呼ばれる、このデータはどういうものが含まれているか、例えば生物種だったり、測定機器だったりですね、そういう情報がつけてないと、何の役にも立たないわけです。なので、データには、このメタデータ、リッチなメタデータをちゃんとつけてあげないと、利活用性は高まらないという状況になります。ところが、 えっ、ー、と、データはやっぱり生産されたらすぐ使いたいという要望もあって、早く公開してほしいという要望もあります。早く公開しようとすると、でもデータにメタデータをリッチにつけようとも時間とかですね、労力がすごいかかるわけで、なかなかすぐに出せないんですけど、でも一方で早く出してほしいっていうニーズもあって、この、その、非常にこうジレンマがある。それを解決するためにできたのがこの仕組みで、 まあ、要はあらゆる、まず公開された、論文で公開されたデータはリポジトリというところにも投げ込んじゃおうと、でこれはもうすぐに、論文が、えっと、パブリッシュされたらすぐ公開できる状態です。 メタデータをオーサーにつけてもらって公開しましょうと。その中で特に利活用性が 高, く高いと期待されるデータに関しては、このアデッドバリューデータベースの方にリッチなメタデータをつけて公開しましょうと。こういう二階層の構造にすれば、早く公開することと、えー、とよりリッチな え、メタデータがついた状態で公開されるという二つの要件を満たすであろうということで、この二階層のデータベースで、データ構造でデータをグローバルに共有するということを、その先ほどのホワイトペーパーでは提案しております。えと、我々が開発してきた SSBD データベースですけれども、現在、この SSBD データベース、左側のですね、データベースとリポジトリという二つの まあ、要は、セクションに分かれております。左側の SSBD データベースってまさにアデッドバリューデータベースで、利活用性の高いバイオイメージングのデータを、リッチなメタデータをつけて公開するためのデータベースです。左側のリポジトリは、逆に論文が発表されたときに、その論文の証拠データというか、バックグラウンドのデータとなるようなまあデータを、ああ要は公開するためのリポジトリで素早く公開するものです。ですから、まあ、 えー、となるべくまあ最小限のというか、まあ、たくさんつけてもいいんですけれども、えーとえー、とリクワイメントとしては少ないリクワイメントのメタ情報をつけて公開することが、えー と, まあ、という仕組みになっております。まあ、こういうその2つの構造を使って、ねえー、SSBD データベースの運営しているんですけれどももともとこの我々の SSBD データベースというのは2013年に開始したデータベースで、まあ、この NBDC の支援で始まったデータベースなんですけれども当初は 生命動態情報のデータベースとして開始しました。ところが、えーとまあ、コミュニティの皆さんのニーズとか、社会のニーズとかを追っていくうちに、画像データの方の機能がより強くなりまして、それで今のアダットバレーデータベースとリポジトリの2つの構造を持っているような形に進化して今運営しております。 で、おかげさまで皆様のご協力もあって、えっ、ー、と、まあ、あの、登録されるデータベース、大きく伸びておりまして、今では、えっ、ー、と、まあ、世界を代表する、マ、まあ、イアメージングデータの投稿データベースの一つとして、いくつかの雑誌で、まあ、特集を組まれるような状態にもなっています。 で、現在ですね、この、このようなその二階層のデータベース構造は、日本と欧州、ヨーロッパにおいてはもう作られておりまして、えっと、まあ、詳しく言いませんけれども、リポジトリの方では、えっと、バイオメジャーアーカイブというものが、それからデッドバリューデータベースとしては、エンパイアと IDR が、まあ、ヨーロッパの方では動いておりまして、まあ、こういう形で世界的にこういう二階層のデータベースを、まあ、作っていこうと。それで、えっと、今ヨーロッパと日本が、えっと、まあ、 全、ま、然、あ、と走ってるんですけども、えー、アメリカでも今、こういう準備が進められておりまして、まあ、日米欧を中心としたこのデータのリポジトリとアデッドバリューデータベースのまあネットワークを作って、まあ、タンパクの、えー、と立体構造や DNA のシークエンス情報等と同じように、世界でこのデータが共有されて利活用されるというようなシステムを今作ろうとして、っ、えー、と我々世界レベルでまあ動いているところです。 えっ、ー、と、データを共有する話をしてきましたけれども、えっ、ー、と、じゃあデータを出す側からしてデータを共有することは何かいいことあるのかってことですけれども、これたくさんいろんないいことあるんですけれども、細かいことまで言うと、まあ一つだけ、えー、と重要なことを申し上げると、データの共有をすることによってデータの解析する手法ですね、プロアルゴリズムとかの開発が極めて大きく加速するという利点があります。 これはあのゲノム情報とかですね、プロテインの情報を使って、バイオユマティクスとかですね、その、まあ、立体構造解析のアルゴリズム、ソフトウェアが非常に開発されて。 まあ、近年だと、まあ、アルファフォールドみたいな、えっと、例がありますけれども、そういうものが、これ、まあ、発展したのは、データがですね、リッチに溜まっていて、それらがみんなが使える状態で、まあ、えっと、公開されてるからなんですね。ですから、皆さんのデータを出すことも、自分のデータ、役に立たないと思うかもしれませんけど、まあ、それを使って、いろんな人がアルゴリズムを作ってくれることがあって、それが自分のデータを元に作ってる、自分のデータにもちろん一番適合するかもしれませんから、そういう新しい、その、 バイオイメージインフォマティクスと言いましょうか。コンピューテーショナルなメソッドの開発に大きく貢献できるというメリットがあるということをご理解いただきたいと思います。えっ、ー、と、リポジトリのデータの登録方法ですか。簡単に言えば、このリポジトリのところにメールで、えー、とご連絡いただければと思います。で、あの一番大事なことは、やっぱ論文出たときに、この論文に、この、えー、と DOI という、まあまあ、要はデータの置き場の、まあ、場所が えっと、論文の中に記載されることはとても大事なので、一番理想的には論文を投稿するときとか、リバイスの最中とか、 もうちょっとでいけそうって時があると思うんですけども、そういう時にご連絡いただけると、えっ、ー、と、非常に良くて、まあ、あの、多くの方が、例えばレビューアーだけで見えるようにしてくださいとか、いろんな設定できますので、えっ、ー、と、ご相談いただけるとありがたいです。で、まあ、あの、論文採択後もですね、もちろん受け付けてるんですけど、なかなかクイックに対応しなきゃいけないので、まあ、頑張りますけれども、できるだけ、えっ、ー、と、時間に余裕を持ってご相談いただけるとありがたいです。えっと、メールをください。で、 データベースの方ですけれども、こちらの方は、えっ、ー、と、様々なパブリッシュされたデータ、あのけ、研究の中から我々パブメドで論文のサーチをしてですね、中読んでですね、それでさっき、あの、えっ、ー、と、重要そうなと言うとちょっと言葉あれですけれども、まあ、SSBD データベースに登録するべきデータを選んで皆様に、えっ、ー、と、コンタクトして、それで大沢の方々と情報を行ったり来たりしながら、えっ、ー、と、リッチなメタデータをつけていたします。で、 基本的にはメタデータを付ける方は、我々の方のデータ、キュレーターのサイズでやりますので、まあ、大沢の方には、えっと、確認作業をやっていただくということなので、まあ、非常に大変、それでも大変だと思うんですけれども、あの、何でもかんでも自分がやらされるとは思わないでいただいて結構ですので、えっと、これも、えっと、できるだけご協力をお願いしたいと思います。で、我々今、どういうデータ、 をターゲットにしているかっていうと、まあ、システマティックな、あるいは網羅的な撮影を行ってなデータとか、あるいは最先端のイメージングの技術を使って取ったデータは、えーと、極めて再利用性が高いと思ってますので、こういうデータを中心に、えっ、ー、と、論文から選んで皆様にお声をかけていただいてますので、いただいてますので、えっ、ー、と、これにわったらできるだけご協力いただければと思います。それから、えっ、ー、と、まあ、 こういうデータを取るときはできれば事前にコンタクトしていただけると、後々の撮影が大変楽なので、データ取得のときから我々関わらせていただけるとありがたいです。これから最後のスライドですけれども、このような形で SSBD のデータベースを運用しておりますので、皆さんのデータを共有していただくことが一番大事なことですので、ぜひ共有していただいて、グローバルなイメージングデータの共有システムの構築にご協力いただければと思います。以上です。ありがとう